平成29年7月28日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、おたうえ信仰式があり、多くの参列者と観光客で賑わいました。仮拝殿で神事が行われた後、正午前に、道案内の猿田彦を先頭に、白小族のうなりや、阿蘇十二神を乗せた四騎の御輿など、およそ200人の行列が阿蘇神社を出発。 太鼓や鐘の音に合わせて1のオカリア、一のおカり屋、二のおカり屋へと向かいました。それぞれのおカり屋では、阿蘇大宮寺による神事が行われ、歌謡長たちの歌が歌われる中、神職や見物客が、神輿しの屋根めがけて稲の苗を投げて、豊作を祈願しました。阿蘇神社のお田植え信仰式は、別名、恩田祭りとも呼ばれ、 同様に行われる国造神社と阿蘇神社の信仰 行, 行列は、阿蘇の農耕祭事として、国の重要無形民族文化財に指定されています。沿道には大勢のカメラマンや見物客が訪れ、古式ゆかしい時代絵巻を見物していました。